私は高松から来まました、深野と言います、えー。私は多分今日この中で一番勇気を必要とする意見を一日しなければならないと思いますというのは上限を設けずに多岐多様なエネルギーを確保することがいろんな意味で必要だというふうに考えているからですそして震災復興と言いますけれどもその復興にはやっぱりお金かかります そのためには産業が大事ですその産業を守るためには電気が大事ですそれを無視して果たしていいんでしょうんでかねそれで本当に将来の子どもたちのことを考えていると言えるんでしょうええー、エネルギー問題は国の根拠の一つでもあり食料問題や燃え問題と同じ同等に語られるべきなので実は複雑で専門的な問題です 決していたずらに不安感や恐怖感にあおられた感情論に流しては な, な, ならないんですそこで本日3つの提言を用意していたんですけども、まあ、一番不安に思うのは政府が提出された再生可能エネルギー導入のその実現性への不安なんです今今回示されたミスのシナリオの中に 再生可能エネルギーの比率 25% から 35% という数字がありますがこの数字をどのような根拠に基づいて出されたのかは僕はちょっと疑問に思うんですよ。というのはあの自然エネルギーを 25%、35% とやりますけど実効発電力になってきませんよね。今 1多分ないと思いますそれを20倍30倍増やすと思ったらすごい再生投資がいきますそれが果たして可能なんだろうなかなとすごい疑問に思いました、うん、そして単純に考えて再生可能エネルギー買い取り 生徒によってそれだけ売電量が増えるならば電気代は一体何割上がるのか長い将来にわたって我々ひいきな自給者が負担する数字が極めてあい一途半端ですまああの民間のデータ番組のところが いろんな資料を出してますけれども、一説によれば5年後には500円の値上がりするのら1日にですね、一つですね。で、さらにその10年、15年、20年例れば、どんどんどんど ん, どんその再生可能エネルギーが増える分だけ、その我々の電気代に跳ね返ってくる額が増えてきます。それれね一説によればもしかしかたら今の 場になるかもしれないという資産があるんですで、東電が今 8% ちょっと値上げするというだけで大阪になっているのにこれ一体どうなるのかなというそこの現実的な不安がありますそして元の総理が前総理 1,000 万個の家庭の屋根に太陽光パネルを設置しましょうと提案しました。だけど、その 1,000 万個、果たしてそれだけの数ができるんでしょうかっていうのは、材料と一番問題なんですよ材料力とかガスとかね。 でそれを豊かなそういう財力のある人の電気代を補うのは我々貧乏人なんですこれちょっと逆進性と言ってもいいですねすかで既に欧州ではいくつかの国スペインイタリアドイツでその固定価格買取制度が見直されていますそしてそれを見直されたゆえに投資を行ってそれをペイできない企業を倒産しています それは日本の使わざるですもし、原子力をゼロにした場合で、銀行の買取価格を42円から下げざるをえないような、もし状況になったとしたら、果たして日本の企業がそれに今の太陽光発電は何かに参加するでしょうかこの点に関しては、僕は深い疑問を持かざるをえないと思います。 <笑>それと国民の生活や生活経済の、ね、影響をあってきたんですけども、えー、先ほども申しましたが再生可能エネルギー買取法は相当な電気料金値上げに従う仕組みになっています多少のことは我慢してますよという人もたくさんいらっしゃるかもしれませんしかし果たして本当に我慢できる数人になるんでしょう子どものことも家族のこと も, もおじいちゃんおばあちゃんのこともあります自分たちがいいならそれでもいいんです そしてできればそのことを詳しく現実的な数字として国民にオープンにされてそのことに関する世論調査をねしてもらったらどうなんだろうかなと思います、まあ、少なくとも産業の衰退は間違いなくくるでしょうねすると海外との競争力を維持するために企業はどういう手段を取るでしょう 海外に流出して、国内の雇用が失われ、復興、生活基盤が崩壊する可能性だって大きくあります。ところで、産業の流星なくして、震災、復興はあるでしょうか、子どもたちの将来はあるでしょうか、こういう経済リスクを想定していないのは、それこそ本当に無責任ではないでしょうか。 そわれわれが買わされる商品は競争相手となる隣の国かもしれませんそれは日本の企業が流出して作った製品ですそれを買わされるっていうことはんか変な構造になってませんかだから豊かな人の電気をわれわれ貧乏人が負担するっていうのと同じような構造なんです でもう一つ用意してたんですけど、ちょっと時間がないようなので、皆さんに迷惑かけたらけには、好きな人に出すぎます。